緊張でどれだけ準備しても実力でないし声も手も触れいしどうすればいいでしょうか、えー、仕事も趣味もいろいろ試しましたがあんまりうまくいきません、えー、と睡眠不足なのと腹が減ってるからですあのいっぱい飯食ってくださいあのお腹いいいっぱいだとああのの緊張しづらいんですよあの結局そ の, あの神経が高ぶってる状態とかって割とその血液がその中 脳だったりとかいろんなところに回るんですけど、あの飯食って満足してるとあの、消化の方に血液が回るので、割とあの緊張後回しになのであの、とりあえずいっぱい飯食えばいいんじゃないかなと思います。